ここ足もる れ, れない喋すぎるとれないし<笑> っ怖いっすみ、はい、ません、少し時間をしてしまったんですがお時間になりましたのでただいまよりペンギンのお散歩タイムを始めさせていただきますペンギンたちは、ね、お客様の足元にありますこの白い二重線の真ん中をずっと向こうまで歩いていき、えー、道の先にあるペンギン広場という場所で少し休憩をとってからまたじゃあペンギンプールへ帰ってくるというコースをたどっていきます。ののののペペンンンンギギンお散歩タイムでですすすね柵ががない分ペンギンたちお客様のすぐ目の前まま寄ってきますが 絶対に手垢は近づけないよう、出せないようにお願いします oh, oh, oh.、えー、手垢を近づけてしまいますと便宜たちもですね、びっくりしお客様に噛みつく恐れがありますので、えー、白い二重線、この白い二重線より外側からご覧いただくようお願いしますはい、こう他會這樣散歩去、可是我們不要靠近他因為他們會咬你<笑><笑>所以他散歩一週、然後再回來はい、<笑>白い線の外側から便宜たちご覧ください<笑> かわ い, い<笑><笑>なんかキョロキョロしてるね。 ここ<笑>に寄ってきてくれるんじゃなくてもうそろそろ帰りませんって 放っておくとバイキ菌が生まれてあのペンギンが肺炎みたいな肺がカビだらけ病気になっちゃうときもあるので本当ペンギンって掃除命みたいな動物で常に飼育スペースはきれいにしとかないと病気にかかりやすい、うん、なかくなる。<笑> はい、ではですねあの、ペンギンたちをもうあのお帰りいたがっている の,、うん、<笑>ましたのでまたあちらのペンギンプールを目指して帰りたいと思います。帰る時にもですね、この足元を白いい。い、二重線の外側からご覧ください<笑>はいい帰ろはい、じゃ あ,、はい、ッあとう なちゃんの前は横からも可愛いんですけど、個人的に結構お尻も可愛いいんで、ぜひご覧ください。 只是眼一直喷哎 不要跑一跑自己跌倒 走出去走了走了出去了走一下走出去 越往上走速度越慢了不想回去了<笑>嗯拜拜谁来跟你讲话